ご視の昭和舞いびとワダの皆さんです。ご来場の皆様こんにちは。埼玉県は春日部市から参りました。昭和舞いびとワダと申します。初めての参加なんですが、こんな素敵な会場でね、ちょっと気をくれい し, します。 そしてこの少人数でちょっと恥ずかしながら踊らせていただきます一生懸命踊りますので温かい目で温かい心でご観覧いただければと思いますそれでは踊り子気をつけご来場の皆様に それでは早速参りましょう黒田節構え ハハハハ 簡単で暑くなってままいりました水分補給など忘れずによろしくお願いいたします。 よいしー 哈哈哈哈哈 はい直はい、踊りこっ気をつけ温かいお心と温かい目でご覧いただいていただきましたご感覚の皆様に。 はい、さあありがとうございました。埼玉県